極戦第一シーズン最終回をちょっとだけ楽しく見る方法イエーギフト矢野さんです。よろしくお願いします。どうも、褐色の男性、ギフト矢野です。お願いします。えノ、ー、矢野さんはですね、僕が一人コント、えっ、ー、と、お笑いをやってる、えー、時からの後輩で、 まあ、ュ、は、フ、い、と矢野くんはもう今、えっと、ピン芸人として、えーはい、活躍中ですけれども僕はもう今裏方であの下北沢東京下北沢であの映像の制作会社をやってるんですが2002年の極戦第一シーズン、えー、では18年前今からその時は、はい、生物教師大山一役として私大山一郎が出演しておりました、はい、いやありがたいで す, です本当僕が知ってる限りの出演者のみんなのちょっと裏話をここでして そういう背景があるんだ。だから、うん、最終回、ちょっとまた違った角度で楽しめることを皆さんに今日お伝ええー、できればと思っております。すごい。はい。いいんですかよろしくお願いしますね、矢野さん。職員室にいつもいるキャラクターで。存在感強めのね。いやいやいや、もうね、はい、あのー、サイボーストやってるから僕もいつも見てるんですけど、はい、まあ当時は、とにかくカメラの見える位置に、 はい、出演者と出演者の間をかき分けて映るところに行くように頑張ってたんですよ。はい、実際にオンエア見るともう自分で も, もう大反省。<笑>まあね、まあ演技がうるさい。<笑>松潤さんが松潤さんがねあの俺尖ってた時期あった、確かにって言っててそれ、いつの頃って言ってまあ、言うなら国戦の頃かなって言ってたんですよ。あ、あなるほど、あのーはい 松潤さん、もう今となっては松潤さんなんだけど、松本さんなんだけど、当 時, その 当, 時当時は、あのもう本当にね、もう勝手ながら、一応年上なんで僕が、はい、まっちゃん、まっちゃんって、まっちゃんって呼ばしてもらってたの、俺。<笑>マジで。仲いいですね。いやいや、今ではもう考えられない、もう、あのはい、松本さんももちろんね、あのスターになったんで。 大国民大その頃からその頃から大スターなんですが、はいはいはい、まっちゃんって呼ばせてもらってて、だから当時、と松潤く君が尖ってるってイメージは僕の中ではないです。はい、あいつも仲良くしてた、仲良くさせてもらってた。なるほど。うん、なんか、尖ってるっていう言い方はあれかもしれないですけど、なんか自分でも生意気だったなぐらいの言い方だったかもしれないですけど。へああ。そういうことを言ってたんだね。であの、あの、持ってるじゃないですか、いつも。うん あれはもうあ虫かご、虫かご、はいその中にハムスターもあの実際に入ってるんですけど、これはあの極戦 の, の衣装合わせの時に、はいはい。そに、生物の教師役なんで、僕が、はいあのー、虫かごとかも持って、ずっと、はい、持ってやるキャラはどうですかって提案して、自ら。そらそうそうそう、本当はそんなことを言っちゃいけないかったかもしれないんだけど。はい で、ハムスターを入れてって言って、こういうのをやどうですかねやらせてくれませんかって言って、監督さん、プロデューサーさんから、あ、いいですねって言われて、で、ああいうキャラクターをつけさせてもらったの。よーい。えスタート。はい。かっこいいね、松潤くん、やっぱり。顔小さいですし。いや、そりゃそうだよ。 すごいですね。スターだな。あのね、僕と松潤くんの。勝手な自分的な出会いは。はい。はい、まだ松潤くんともうこういう共演したりして。知り合いにななる前。はい。あの当時、ごくも、あの。うん、条約で僕出させてもらってて、あの。はいはい。金田一少年の事件簿も。もう。松潤くん主役の時。えー。えー あのー、犯人に疑われる役で出させてもらったんですよ。マジで国選でも近代史でも一緒だったの、松新君とは。まだ知り合いになる前にい、はい、テレビ局でたまたま一緒になって、はいはいはい、でその時も俺、わ嵐だ。わ、はいはい、松本潤だって思ってたの、はいはいはい。で、エレベーターに一緒に乗ってたの。お。で他のスタッフの人もいるよ、もちろん。はいはいはい、で、俺も乗ってて、 そしたらさ、普通さ、エレベーターに乗って、スタッフの人がこう、出るとき開けるやつをこうやるじゃん、まあ。止めてくれますよね。そう。松潤さんがこう、やって、みんなを出してくれて。えー、すげえ。いや、嵐の松潤なのに、そんなことしてくれるんだと思って、そのエレベーターの出るときは一番キラキラした思い出ですね。<笑>僕の中で。 過去のいろんなエレベーターよりも。過去のいろんなエレベーターの中でも。いや、そりゃ そ, そうですよね。ちなみに今の話聞いて僕も過去一になりましたから、エレベーターの話で。本当にえ<笑>、か、表もかっこよくて、そういうオフの時もかっこいいのみたいな。それはもう真のスターですね。いや、すごいよね。 生瀬さんが ね, ね、面白いんですよ。<笑>ギラギラしてますね、当時から。いやー、素晴らしい。大変お世話になりました、生瀬さんにも。あ、本当ですか。うん。さあ、小栗旬く君 も, も、成宮君も、輝いてますね。すごい。覚えてます。あの、成宮君とはですね、家がと、はい、当時近くて、ええー。うん。で、えっと、下北の駅から、 えー、っと一緒に帰ってました、えーうんで。結構僕は歩くの好きだったんで、はい、30分ぐらい歩いたりして、えー、成宮君が、いや大熊さん、こんな歩くんですかって言われて、<笑>それを覚えてます。<笑>あちょっと歩くのよこん歩いて言って、こんな長い距離歩いて帰ってるんですか、いつもみたいな。大熊さんはこのドラマの中で一番誰と仲良かったんですか あ、でも、あのー、しゅんくんです。小栗んくん。ええー。うん。マジっすか。しゅんくんと本当にもう撮影のたびにご飯行ってましたね。小栗んくんが当時言ってたのが、はい。あのー、毎日朝出かけるときに、俺は、一個目標を作るんだ。小栗くんが言ってて、え、そうなのどんな目標 えー、例えば、今日は中村幸恵さんと仲良くなるとか、今日は監督さんとこんな会話をして、演技の話をするとか、うん、1個目標、小さな目標を立てていくんだって、うん、家る時えー、家るときに、はいはいはい。そんな流れの話をして、今日は一郎ともっと仲良くなるっていう目標を立ててきたんだよって言ってき、はい、話してくれた。 かっこいいじゃん、えー。嬉しいっすね。いや嬉しいしかっこいいし、なんて素敵な考え方なんだろうっていう。えー、でこの間あの俳優の和田君と吉本伊佐ちんの結婚式で、もう十年ぶりぐらいに会いました。えー、極限の打ち上げで中澤ゆ子さんがあのモー娘のカラオケを歌ってくれて。 えー、もうみんなで大盛り上がりそれ盛り上山すごいサービス精神いやすごかったあれは最後その極戦の打ち上げがあってその後、生瀬さんのご自宅での食事会もあったのよそれでその時、はい、雨が降ってあの、はい、帰り、はいえー、と僕だけ傘持っててはいはい でみんなパーッと走りながらタクシーで帰ってったんですけど、はい、僕伊藤美咲さんをタクシー乗 り, 乗り場まで傘を一緒にさしてええっったのを覚えてます今でも、えー、忘れないですよね緊張しましたなんか仲いいんですね皆さんいやほんとみんな仲良かったです、うん、いやでも松山ケンイチさんも出てるからね あれ、どこででしたっけいや、生徒役で。で、当時、松山健一さんは、あのー、口数が少なくて。はいはい。結構影に一人でいるようなタイプで。へえー、よく声かけてたの。松山くんって。はいはいはい。当時ね。はい。で、もっと元気出しなよ、とか。言ってたの。大熊さん、そういう人ほっとけないですからね。いや、なんかさ、こう、うん、一緒に話そうよ、みたいな。 はい、もう今考えたら、まあ、本当に失礼な。いやいやいや申し訳なかったなっていう。<笑>いやいやいや、それはもう当時はもう、ーチームワークというか。中野池さんきれ、きれいですね、やっぱね。いいですね。もう、小栗旬君がかっこいいでしょ、とにかく。まあ、やっぱこの、今後日本を背負っていく人たちはみんなもうここで輝いて、ね、かっこいい、もうね、輝いてる。 うん、ほんとかっこいいの、もう、あの、プライベートもね、オーディションはい。みんな売れてんのよ、このドラマ出てる、出った人。ほんとですね。中目池さん、このドラマが始まる、もう数ヶ月前から、アクションの稽古もしてますからね。おぉ乱闘シーンが多いんで。確かに。結構激しいですよね。そう。中目池さんは結構、 まばたきをしないように気をつけてたというか。あ、意識されてた。なんか演技の時に。おお、まばたきしちゃうと、まあお客さんの気持ちが途切れるっていうか。なるほど。中村幸恵さんは主役だから、よりが多いじゃないですか、はい、カメラ。はいはいはい。っていうことは、もう、微妙な表情でもすぐわかるわけですよね。うん。で、一回パンってまばたきしちゃうと、お客さんの集中力が切れるっていうことで、 またししないように意識てこの時のねこの松潤んのこの役どころは割とこうぼそぼそと物静かな役柄なんで、はい、でも、あのー、放送を重ねていくごとに結構感情が出てくるんですよへえそこがまたね魅力的な役どころなんですよねなるほど 熱い、内に秘めるタイプのそそそそうそうそうそうキャラクターです、ねそうう。そう。で、もう最終回で爆発しますから。ええー。感情が。楽しみ。最高よ、泣くよ、もう。マジっすかマジだよ。こういう素晴らしいドラマに出させてもらってたのっていうのはもう自分の人生のこの財産ですね。本当に感動です。まあ、ドラマ、 脚本もあって、ドラマではあるんですけど、あの時の、あの頃のみんなは全部本当に真実でリアルなんで。確かに。この感情って何なんですかねノスタルジーがそれともエモいんですかこれは、ねエモ。エモいし、エモいし、ノスタルジーだよね、はい、本当ね。これがノスタルジーか。<笑><笑>今日、お昼3時10分。も う, もうあと何時間後には もう何時間後には第11話、12話最終回やりますから。はい、クライマックスノスタルジー。クライマックスノスタルジーいきますよ。